普通列車の中か川行きワンマン列車です。次は倉本、倉本です。倉本でお降りのお客様は前寄り車両の一番前のドアをご利用ください。 お, 降りのお客様は前乗り車両の一番前のドアをご利用くださいドア付近のランプが点灯しましたら開けるのボタンを押してお降りください運賃5つ整備券は運賃箱においてください整備券は運転士にお見せください We will still make a great start at k r a m o t o Only the door behind the driver will open at the next station, Karamapo. To open the door, push the button next to the door when the button lights up.